はい、どうも、こんにちは。つってもね、うちのままに配信をしております。ま、後ほど YouTube で配信するんだけどね、YouTube の方だと、なんだろうな、なんかこうね、失敗作品、あ、隣でごじょごょごじょっと気にせんで、 適当にね今ね、何個かね、うん。あの、ちょっとね、消させてもらいました。なんかね、やっぱね、だったら、ところどころところね、著作権の申し出とかがね、あってね、とかそういうのがあったら危ないと思ってね。 えー、そういうのを徹底的に消させてもらいましたえっ、ー、と見てくれた人たちごめんねちなみにね隣で母たちは眠っておりますので起きるまでということでやっております今回はねデイリー配信です、まあ、15分間っていうのを き忘れてたけど、まあ、いっか。そしてね、えー、僕はね、あの、こう、チャンネル、まあ、プロフィール見てくれるとわかると思いますけど、ね、えー、ちょっと名前を解明して、うん、やっぱ YouTube やってるもんですので、未来あおいチャンネルというね、名前に変えました。 これからも、どうぞ、ああ、よろしくね。でね、えー、っと、しらん、俺もね、YouTube をやっております是非ぜひ、そちらの方も見てくれると嬉しいです。まあ、いろいろとね、やっておりますが、ほんと、トーク力のないね、ぐったぐたの配信ですけども、ね、ぜひ見てください。 まあ、チャンネル登録するからお任せします。もうね、やっぱね、強制でやっぱね、チャンネル登録してねーって、まあ言ってもね、やっぱ、俺の配信的にさ、あの、チャンネル登録までするような感じじゃない気がするよね。まあ、日々努力ですよ、日々。<笑>日々努力しておき、 力しておきますんで動画僕の成長を見てくれると嬉しいです。ねっフフまあ、やってる内容は、あのー、全然限られてません。もう、ねえ、あのー、 なんだろう。よく、いろんな YouTuber を見ると、こう、なんか、専門実況とかね、考察とか、まあ、父、あの、ツッ、ツッコミとか、ね、いろいろと、なんか、ジャンル決まってるように見えるけど、俺、ジャンル決めません。もう、な、オールです。オール、オール、オールマイ、オールマイトだよ。 もうね自分がね、したいと思ったこと、もしくはね、視聴者さんから、これしてって言われたこと、まあ、全部いろんなことに挑戦していこうと思うよ。ツッコミ系やら、声真似やら、ジャンルは取りませんな、ね。なので、リクエストもお願いね。あとね、ツイッターのフォロー、してくれる通り、ツイッターのフォローも、よろしくね。 まあお任せだけどだってさトーク力もないやつなんだぜトーク力もさ全然ないさ俺が俺のチャンネル登録してもさあれだぜなので暇つぶしに見てくれるいがちょうどいいかなって思ってきた男であるうん<笑>まあねそれにあとこのねミだセブさんこれ ああ YouTube にね、ちょっと載せようと思います。まあ、載せてどうこうってわけじゃないけどね。まあ、できればね、収益化、収益化されたらいいなーとは思うけど、今の状態の配信で収益化っていうのは難しいからね、挑戦して、いろんなこと挑戦して、 本当、みんなが面白いって思えるような動画が、もう一本出せた、一本でその動画をね、出せるよう、まあ日々から努力していこうと思います。まあ、ところどころね、まあ、まあさっきも言ったとり、言ったように、ちょっとね、ちょっと、知られたところね、あのー、俺の動画の一つ一つに、ちょっとね、著作権まあ、著作権の申し出がかかっている動画が何本かあったので、 それをけあのいろいろと消しております<笑>。まあ消した結果、ね、結構す78本あった動画を結構少なくしたんだけどね。なんか知らんけどね、いろいろチャンネル登録者数、あの、うん、いろいろとで、バンドリ、俺がやったね、バンドリのね、動画。 もう消しちゃったんだけどそのバンドの動画ねなんと著作権の申し出がかかっておりましたあれね著作権の申し出がかかった動画はねなんか収益化するときに何だろう収益化できないらしいんよまあそれだけの話なんだけどあとはまあ見てる人が少なかったからっていうのもあったけど消させてもらいました 見てくれた人本当ごめんなさいねすいませんこれから見ようと思った方も申し訳ありませんいやてか言うかさバンドリの配信バンドリのあれでさまあ垂れ流しなんだけどなんとね音楽がねあのちょっとし著作権に引っかかるような 申し出みたいな、もう申し出っていうことやけん、着作権が引っかかってないんだけど、そこは安心してないんだけど、まさか申し出されるぐらいにちょっと危うい状況だったと、危うい配信だったとは思わなかったよ。<笑>だって、バンドリの曲だぜ。Spotify で流してる曲じゃねえんだぜ。 おいってなったわしかもなんだろう題名テーマ的なテーマソング的なやつもあれだったしあれってやっぱり許可いるのかねとから許可どう取ればいいんだまあモンストーはねいろいろやってますけども もうね、ダラダラダラダやってる配信ばっかりですねまあ気長にやっていきますかまあミラティブだミラこちらねミラティブの方やと、まあ、ゲーム配信とかまあ多分プロフィール見たら分かると思うんですけどいろんなゲームをやってるよっていうのありますね でもね、残念ながらそのゲーム配信全部できないんですよね。今のミラティブ。いや、今のミラティブっていうか、ミラティブ自体がダメっていうか、あの、俺の端末なぜか、バグります。あ、そんなにバグってる動画まあ、あの、助けてってことでちょっと世界中に<笑>、助けてコールをね、ちょっと YouTube に載せております。<笑> あのどうはなってるかっていうのはあの YouTube の方に載せてますので見てくれると嬉しいです。でもし、あのそ同じ僕も自分も同じ状況に陥ってそれをどうにか改善しましたっていう人がいたらどうか教えてください。今最近ね、もうミラティブだとね、この状況、まあ、今、エ o モが映ってますけどもその状況からね歌ってとかもう こうやってグダグダ話してる以外の配信をや今最近やれてないんですよね白猫やりて<笑>白猫やりてモンストやりてけど無理だ<笑>どうか教えてくださいほんとトーク力のない自分にちょっとあれだな 適当にこれやってみるこのすごろくこれ配信失敗したことって言うけど配信で失敗したことといえばもうたくさんあるよモンストの初配信の時に音量をミスって自分の声か自分の声がさホ本当はねあのマイクを振ってもいないのに全く聞こえないっていうね今やもうその配信 回回数が90回にっっちゃってるけどなんでかねマスヤ失敗談の一つですよどんだけお前俺の失敗談を晒し出したいんだよえ他の失敗談そんなのはもう毒をもう消してしまってるけどあれだよなんだっけあの幽霊旅館 あの妖怪のね、妖怪が出る旅館に行って、それでなんかイバラ、霊媒師みたいなの払うやつ的などゲームか、あ、そう幽霊旅館あのなんだっけ、妖怪旅館からの脱出だったかなってやつで、スポティファイをずっとこう、片目で聞きよったけんが、配信中、ずっとスポティファイの曲が流れ出しててあの、全然雰囲気に合っていないということですかね。 まあそれが一つの箸いっぱいなんですけど。<笑>もう一つの失敗だ。思い出のギフト衣装。んギフト衣装といえばね、なんだっけ、これかえー、これかこれらか。いやーねーあーかか、言うてね、ギフト衣装もらってないんだよ、俺は。うん。<笑>あんましもらっておりません。 もらってもらうから、言うて、ギフト衣装に関してのあれがないね。ギフト衣装全部もらったわけじゃないしね。あ、だからといってね、あれなきゃいけないっていいよ。っていうとこかな。次、なんだあ、またさらけ出せってか。え、ほとんどもうないよ。え、何があるかな うん。言うて他にいや、失敗ありすぎてね、ようわからんわ。あの、YouTube のね、失敗談はね、ほとんどいっぱいあるよ。あ、そうそう、あったあった。なんだっけやんなやんなやんなやんなよ、やんな失敗。あ、ないわ。<笑>失敗ありすぎて、何か失敗なのかわかん、もう全部が失敗すぎて、どういう失敗をしてきたか忘れてきた、どんどん。 好きな配信者。これ、バーチャルユーチューバーだと、絆、愛ですかね。あの人、すごく面白い。あの、色々とうるさいけどさ、なんか色々と、やっぱ見ててね、飽きないというかね。まあ、たぶ配信者じゃないけど、動画投稿者だと、吉生かな。俺の配信のね、根本的なね、根っこ的なやつ。 のやつは、もう、吉生を題材としているような感じですからね。パクリとは思わないでね。<笑>吉生って自由なんだよな。いろいろと自由にやってそうに見えるよね。だからね、結構いろいろと、ね、参考にさせていただいてもらおります。あとは、ヒカキンさんとかかな。 俺が YouTube やろうと思ったのはヒカキンさんですからね。あとはね、他にも配信者といえば2時3時の人々。<笑> 2時3時ライブは全員見てますね。あとフォローライブとかも見てるかな。いろいろと見てるよ。あと、はい、次、どんどん行こうか。またかよ。さっき全部行っちゃってまよ。行っちまったよ。じゃあもういいや。 じゃあ次はね、えっ、ー、とね、うん。まあもう一人は、まあ、あれだね、白、あのー、多分ミラティブの人、ここに来てくれる人も、見た見たことあるかもしれないけど、ミラティブ配信者の白猫ハウスチャンネルっていう人かな。あの人はいろいろと、まあ、動画俺も、あのチャンネル登録して見てるんだけど、急成長はすごいよね。<笑> だから、ね、いろいろと見てねあの参考にしてもらってる今回のね白猫ハあのミラティブチャンネルとかああじゃミラティブチャンネルじゃないミライアオイチャンネルとかねそういうのも全部あれだよそのミラティブチャンネルミライアオイチャンネルも参考白猫ハウスチャンネルをちょっとねあのー ちょっと参考にしてもら、させてもらいました。あの人すんごい急水条約件すごいねーと思うよ。だって、1日でさ、動画1本上げて1日足らずで50回再生って、すごくないしかも100回も言ってんだよ、すごくね。では次行こう。これ最後かな。はい。 最後の最後でまたさらせってか。ないって。もう失敗すぎてないって。じゃあもう失敗談の大元の失敗をこう言おうか。無言になることや、無言<笑>。あのー、王の配信で無言。あだ2王の配信やとあれだな。自分が見事にしていることを忘れてずっとやった結果、配信3つの配信を見た瞬間、 あれ、なないいいいっっってててう、う自分の声入ってないっていうね、無言でずっともう忘れてるからさテレビ元だとさものすんごいしゃ べ, しゃべってるのにそれ全部入ってないっていうねのがあったのと、まあ、あとはもう本当何もなくねもうアークとかねまあアークっていう動画も や, や, るやっており動画アークっていうねゲームをちょっと配信にしてるんですけどね それも、何にも起こらないと、その何にも起こらないことによって黙っちゃうっていう、こう無言になってしまうね。状況が多々あるね。もう大元ね、大元の失敗。トーク力がない。です。次配信始めたきっかけ、楽しそうだから。 楽しそうだからのみまあく詳しく言うとあの自分の好きなことをやってねお金もらってでやれると、まあ、みんな幸せ俺も幸せウィンウィンみたいな感じでやれるとやっぱ楽しいねと思ったから。 やってみたい配信。完全に、いろん、なもうやってるね。叶っちゃってる、その配信。いろんなことに挑戦している配信でした。ぜひ、はい、これ、あー、ですね。それでは、これ見て、これ見てね、配信終わろうと思います。まあ、後々ね、もしかしたら YouTube の方でも配信しようと思いますので、 ぜひそちらも見に来てくれたら嬉しいです。あとね、チャンネル登録、お任せとは言ったものの、ぜひ、お任せとは言ったものの、してくれると嬉しい。もうね、感謝感激です、ね。えー、この動画、ま、あ一応ね、ここでも上げるから言う こ, このね、配信が面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 ではね。これからもよろしくね。バイバイ。